はいよーおのじゃあ、す、ね、ちょっと待ってくれちゃんとやってくれ、ね、ちゃんとやんなかったなあなたでしょ。よし、やろ、はいはい、はい、コウス ケ,、はいスケはい、はいよーコウスケおわりですということで、今日はこないだした初級技、まとめそうねの、技をいくつか紹介して解説していきたいと 思います。一個だけじゃないです。いくつかやっていきます。はいはいはいはい。使、はいはい、スタッジョムラス。使いたよね今日。ね、でここはい、僕が高校の時まで練習してた練習場所でございます。うん、まあこんな感じの場所でこの場所なんだけど俺いつも練習する場所ねえねえねえねえって言っ て, て、うんうん、高校の時だってもう自分で作ったろって思って。 自分で作ってししままいいまたライトもつけて、ね、すごいよフロアとかも聞いてあるの1年目このライトだけだったの、うん、2年目これ俺あのめっちゃ明るくなってるそう っ, って出てきたらう増えてきただからライト今この場所にね4つあ る, すですよ 4, つある4つついてフロアがえ2つあって、うん、でコンセントとかもえつけてう、えー、もう完全に住める状態にま で,、うん、でね持ってきましたすごいよ俺「精神と時の部屋」って呼んでる ドラゴンボールドラゴンボールドラゴンボー ル, ボールはいで、えー、今回はこの場所で、えー、皆さんにいくつか技をご紹介していきます参考になったという方はぜひ、えー、最後まで見てチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれでは動画いきましょうどうぞどう ぞ, どうぞ教えてくださいはい、はい、じゃあ早速やっていきます一番最初にやる技は、えー、エックソーバーという技をやっていきてますエックソーバーどういう技か知ってますか知ってないです しゃべんないで す, <笑>いです<笑> X オーバーはクロスオーバーにすごい近いですこれだねこ れ, これだねはい足がなんか XX みたいな形になってるじゃん<笑>でポンといけるから X オーバー、はい、というんだと思います、はい、多分そうだと思いま す,、はいいますはい、最初、うん、ステップ1としてケンケンジャンプでこう<笑>ボール蹴れる はいですねああいいですねいい で, す、はい、で今もうできてたんだけどひざ、はい、をもっと高く上げてキュンキュンジャンプしてくださいですそれができたら上げた瞬間 ボールの下に こ, うこっちをね上げる足をクロスさせて、はい、でさっきと同じケンケンジャンプをまたがない張、ね、ると で, できますまたいけません上を通らない足をそうよしでこれで上を通すとクロスオーバークロスオーバークロスオーバーはこれですこれね上を通るか下を通るかで技が変わってきます下の方がワンチャン楽かもしれないねえ下の方がむずい嘘 あ人によるか、うん、人による人によります僕はね下の方を通すのが楽ですはいでこのポイントはあれが最初はね手からやった方がいいんですよ手、はいえー、から浩介は上手だからフレクティングからいけるんだけど手 か, 手からワンパンさせてこうそうそうそうそうそうそうそうまずここから始めてみてくださいはい。っていう感じですねっていう感じで、はい、いきましょう、えー、はいということでじゃあ2つ目いきたいと思います2つ目はエレベーターっていう技 ちょうはい、はいえー、ボールをー足に沿わせてこう上げる、はい、技でございます教えてくださいで180度体が回りますここから膝と膝に挟んではい挟んではーいここ今360度回っちゃった本当はこうだねはいはい こ, こでいいですれで、ね、クロスリールっぽいやつねあそうそうそうそうそ う, そうクロスリールのクロスしないやつね クロスリールのクロスしないやつですこの足の内側をねこうやって寄るやつですね土の下がいるから最後正面見た方がかっこいいそうなんですよちょい一回やってみてはいはいはいはいはいじゃあまずくるむしとくるぶしにガチと挟むことが大事ですほんであの、ね、ここにねボールをねこう沿わせてあげるんですよ右足でこうあそうそうそうそうそうそうそ う, うですねうそうそうそうそうそうそうそうそうそう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 こういうのがよくないですよ、こういうのがよくないってことねれ、もう一回言ってください、うん、エレボリューション<笑><笑>ちゃんとやじゃん、はいあ、そうですね、はい、そんな感じでございますね、はい、じゃあ次いきましょう、これ、これもうこれめっちゃ簡単なよね、はい、そうだね、ただ、上げる方とさ、うん、体を向く方が逆だからさ、あ、そうだね、そこだけ注意してく だ, さ い, 意識だけくしい、右足で上げて、右側向いちゃうの、ね、よ、<笑>右足で上げるだけを左側にこう回りながら。うん ガチとってこういうポーズなんじゃないあ、そうそうそうそう、はい、そう そ, れそうそうそうそうそくそうそううそうそうそうそうそうそうそはいはいじゃあ 次,、はいはいはい次はい、3つ目いきます3つ目は、えー、プラントリフティングそうですねっていうやつなんですよリフティングって名前ついてるだけあってこうポンポン上げるやつなんだけどちょっとやり方が違いますよく見てて うん、っていうのがプラントリフティン グ,、ね、リフティングとの違いは、うん、プラントってついてるだけあって足をかかとを地面についたままリフティングするっていうのがそうですプラントリフティングなんですけど、はい、なんかコツは、はいえー、っとまず膝を曲げて力をためておきますグ、はいはい、ーってた め,、はい、めてボールがつく瞬間に膝を伸ばす、うん、ああそうだねこうやってこうやって伸ばす 落として そ,、まあ、その時ちょっとつま先下がってもいいでしょう、はい、うで一気につま先も上げて膝も上げると そ,、はいはいはい、それだけです確かに確かに確かにめちゃくちゃ簡単それもただ交互にリフティングと同じようにやるだけです、うんうんうん、で こ, れこれできたら何に使えるかっていうとミラージュとか、ね、カリオカっていう技につながってきます、はい、ミラージュっていうのはまたぐまたぐ だからあすそうだ、ね、からからであすあね外側に行くこれ全部かかとがついた状態でやる技でございますでございます、はい、これどうやって練習せばいいこれはね手から落とす落としてこの膝のこの動きがさ最初難しい可能性あるじゃんちょっとこれをあのスーパーでやるといい<笑> あこうやってこうやってこうやってこうやって や, るってやって<笑>手から落として、うん、あの普通リフティングと同じ場所にボールを落として、はい、でこの膝を曲げて伸ばすっていう動作を、うん、と、うん、ボールが落ちるタイミングを合わせる練習をする、うんすはい、手からて手から落とすだけ。手から落としだからワンバンとかだとやりにくいですそう逆に無理うあのここにつま先の真上にボール を, 置い<笑>を持ってきて離す で、うん、です、す、うん、ございます、うん、でそれを両足やってあのリフティングと同じようにどんどん回数を増やしていくどんどん両足でこれね足片足で1回ずつやるより両足で交互にやった方が回数が伸びるあ確かにですいですもしかしたたらら慣れに楽です か, か, かもしれい、と、はいうことでいかがだったでしょうか以上が何やったっけ、はい、えー、っとあれとこれとそれあれとこれとあれとあれとれあこれねそうそうこれこれこれやったじゃん あ、なんだっめだ、それあそ、あ、それ、あれ、あれ、これ、あそう、それ、あ、今日の俺からそれ、<笑><笑>真面目に言うと、えーえー、っと。エクスオーバー。エクスオーバー、エレベーター、<笑>えー、なんだっけ、プラントリフテル。<笑><笑>はい、その三つを今回はご紹介していきました。はい、結構、あの、三つの技は。<笑> 10分くらい練習すればできます。うん、アンドザドあの初級技アランドザワールドとか大車輪とかより楽です、うん、めちゃくちゃ簡単。めちゃ簡単です。もう初級というかもう、初級。初級だよね。もう初級。初級、うん。赤ちゃんが生まれて声出す前にできる技ではありません。はい。と、はいうことで、今回の動画は以上となります。よ<笑>かった、わかりやすかったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。はい、バ, イ バ, ーイバイバイシェイ Bandai Toku Kashina